の船にのって僕は旅に出かける一人で昔探しした夢の中僕が生きたかった場所へこの世界のどこかにある極限の地の果てにある 僕たちが子供の頃に目指そうと思った場所へ子供だった頃の夢夜にだけに見るんだよ目指した場所はいつでも心の中 月の光にのって僕一人旅をするけれども僕が夢見た世界は朝になるとき 月の光が揺らいで僕の乗る船も揺れるよ昔夢見た世界へ夢の中一人旅立つ昔僕が思っていた世界はどこか るかも今はどうでも行くことができないこの世界の果て。月の光揺れて今僕は一人旅立つよ。あの日夢に見た場所へ夜の船にゆ。 「むかしゆた場所もうこの世界にはないよ」「せめて夜の風に揺られ」「幻だけをみたいんだ」「の暖かい風が僕に幻い」 見せるよ月の光がちらついて僕は異世界みた 僕は夜の風にまて、あの日夢見た場所に行く。昔目指したあの場所はもう世界には。